入って一緒に入れるくらい広いと思うよ。そ う, だね、うん。まあ、ジャンプはまず警戒から始まるから。 お届け物でーす。お届け物です。ウリエ。なんかでかいすごいのが届いてるよすごい。これをラテンの太鼓か。穴が入ってる。中入れる。中入れ。お、こうか。あ、こうなんだ。見て見て、上も乗るのれて、すり鉢状になってて中にも入れて、でしかもここがダメになったら裏も研げるよううことです、ね。 すげーありがとうございますありがとうございますやっとハウス爪とぎ多分一番目はぽんちゃんだねもうヒーターがいらなくなるからここのスペース使えるそうだねまあ今はどこに置こうかにゃんまずは見せようか見せるはいよいしょよいしょ、うん、よいしょ ジャン君はちょっと音で怖がって。ジャ ン, 君ジャン君はいははははははいいいいい、い、どうぞ。はい入る れる入後でじゃあ見て、ねね、乗ったりしてみてね。 はい、ありがとうってじゃ ん, んじゃんくんの手術の会期祝いということでございまし た, い た, だきましたどうもありがとう、ぽんちゃんぽんポンちゃんが入っておりますがポンちゃんはじゃんくんがだよ、ぽんちゃんもうここを明け渡すつもりはありません<笑>じゃんくん、早く入ってね <笑>入ろうと思ったらなんか黒いのがいたのねいいんだよ、ジャン君入って一緒に入れるくらい広いと思うよそうだねうん。まあジャン君はまず警戒から始まるからちゃんとチェックを終えてからねやった上に乗るじゃんはい、いいね、猫の二段重ね完了しましたいいね、ジャン君トギトギトギいい感じだね、ジャン君、うん さまって見渡せていいねじゃんくん。いいねいいね。それでそこに落ち着くの、うん、はいんいい感じでーす。いい感じ